皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年3月4日。防衛軍を日課にするマイブームですが、さすがに毎日はできていません。流行りのガンダタムシとやらには参加せず、ひたすら実績埋めを頑張っています。それにしても、この腐れ煮取りの防衛軍は、ここまで難しくする必要があるんでしょうか。などということを、新しい防衛軍が実装されるたびに言っている気がします。 それにしても、この兵団は火力が必要とされすぎているため、職業実績埋めに参加するのが申し訳なくなります。今回もギリギリの防衛となりましたが、なんか最後の1秒で討伐に成功していたみたいです。しかもランクインしてしまいました。討伐実績獲得の喜びの舞を、しばしご堪能ください。 錬金効果はともかく、セーラスソードが2本揃いましたので、不要になった妖精の剣をアンルシアにあげましょうかね。どちらを渡すか悩みましたが、呪文発動速度がついているやつにしました。ついでに盾も新しいものに交換してあげましょう。なぜか盾は捨てられない病にかかってしまっているので、どれを渡せばいいか、これまた悩みまくったのでした。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。